神殿神剣ゆうまこと栄えたゴの兄弟 W 結婚ジャニーズからは、横尾渡るキスマイフト2が結婚を発表した。さらには片寄り太、ジェネレーションズや綾野剛し、田中隆アンガールズも、そこで女性2000人にまだ結婚してほしくない男を緊急アンケート、米印。俳優、アイドル、芸人、声優、スポーツ選手、アーティスト。 文化人、YOU、Y, O, U, 関流、花流、安欧米の俳優やアーティスト。なんと336人もの名前が上がった。その結果は、米印アンケートにて、一人につき最大二人まで回答か。いないわからないなどを除く。結婚して欲しくない男性芸能人トップ31位に輝いたのは、佐藤健、33。 誰のものにもなってほしく。第い38歳。主婦好きだから幸せになってほしいけど寂しい45歳。主婦もうちょっと独身でいてもらいたい55歳。その他国民みんなのイケメンだから44歳。 主婦女性芸能人との噂はたくさんあるのに結婚していないから44歳キュンキュンするドラマが曇って見え、そう51歳、主婦一番油の乗っている俳優だと思うから31歳会社員などの声が、ドラマに精通するコラムニスト吉田牛尾さんはこう語る。昨週のファーストラブ初恋、ネットフリックス。 効果は大きいんじゃないです。続きドどこデでも、20年推しライン恋愛ラマだいぶ女性を引きつけたと思います。また現在は、100万回言えばよかった、にも出演中。やはり、こういったアンケートにはドラマ、特に恋愛ドラマでいい役をやっている人は上がりやすいでしょうね。恋愛で戸惑ったり、悩んだり、しくじったりする姿を見せている人の方がイメージが湧きやすいでしょうから。 2位に甘んじた形となったのは、竹の内豊、52。主演映画、1K のカラス、が公開中だ。昔から好きだから50歳主婦かっこよさの、代表47歳、主婦、素敵。ここまで来たら独身でいてほしい、58歳主婦。なぜか独身を貫いてほしい、40歳主婦。イケメン50代が若い子と結婚したら凹む、46歳会社員。 特にショックではないが気になる、56歳無職、など。一人年齢がぶっちぎりです。ね、章。ファンだからという気持ちだけでなくもうここまで来たら独身で行っちゃってほしいという期待も見て取れますね。吉田さん、イカう。銅メダルは、ジャニーズから平野市用、キングプリンス。5月22日をもってのグループだったヤン事務所の退場を発表している。 永遠のアイドルだから31歳、主婦こんな完璧な人はいないくらい、素敵30歳主婦かっこいいしまだ若いのに結婚したらかなり、ショック。28歳不明、一人の女性を一途に思いそうなイメージがあるから、なおさらショックが大きそう。22歳学生、金プリを脱退して、結婚までしたら悲しい、43歳パート、など、その日への警戒心はかなり強い。 売れっ子のアイドルはなかなか結婚にーサインが出にくいでしょうからね。事務所の縛りがなくなったら、恋愛や結婚がある程度自由になるという懸念もあるのかもしれないですね。もちろん、どの事務所にも稼ぎ時の結婚はプラスではないという考え方はまだまだあるんでしょう。国宝級イケメンもセクシーなあの人も4位には横浜流れ星26がランクイン。 舞台、韓流等島、に出演中だ。かっこいいから結婚しないでほしい40歳公務員付き合っている女性がいても、ショック21歳、アルバイトずっと男らしくかっこ、よく一人で生活すると思っているから25歳、無職死生活を感じたくないから52歳、パート、など。二票差の5位には、メグロレン、スノーマン。 サイレント、レドハマりして今、夢中なので、46歳パート、今かっこいいといえば、この人、48歳会社員、売り出し中のタイミングだから、37歳医療関係、結婚は似合いそうだけど、したらしたで傷つく、29歳会社員、プロ意識が高い感じのアイドルなので、 結婚して欲しくない、28歳無職、など、昨週のドラマ、サイレント、を理由に挙げた人が圧倒数。サイレント、の桜創薬は素晴らしかったし、うまかった。ジャニーズに興味のない私ですら、ちょっと心がときめきましたから、ショー、朝ドラ、舞い上がれ、にも出演中ですし、一番旬でしょうね。今後、もっと上位に来る可能性はあると思います。 6位には吉澤明、2がお目見え。作週の月9、ピクーショーに集中治療室に主演した。みんな悲しみ、そう20歳会社に熱愛の噂もないし結婚のイメージがないから41歳、主婦繊細な感じが好きなので59歳、主婦美しすぎるから初対じみた雰囲気が出ると夢が壊れてしまうのではないかと32歳、主婦、など。 4位の横浜さんと6位の吉沢さんには似た意見が多い。共に、まだ熱愛報道もないですし、清く美しくいてほしい願望と、どこか深刻化している部分もあるような、男性が言うところの処女性が高いというやつですね、小。7位の斎藤匠さんは、侵略の存在ですが、3月に主演映画、霊楽、の公開を控える斎藤美ら、 色気があるからもったいない38歳会社員あのセクシーさが誰かのものになるなんて考えられない48歳その他最後の取り出的存在55歳主婦はが道を行っているから34歳医療関係などの声が聞かれた最後の取り確かに40代の独身男性はあまり思いつかないなるほどなとは思います 斉藤さんはユニークな感性の持ち主で寿司プロ彼女などではなく、50代や60代の女優へのリスペクトからの恋愛や結婚なんかは似合いそうですけどね。嵐もランクイン会に行くほど僅差の戦い8位には、大河ドラマ、どうする家康に主演している松本淳、嵐が現山。 最後の本当のアイドルだから55歳、自衛嵐で独身を貫いてほしい54歳、主婦嵐の中で次に結婚しそうだから28歳会社員に井上真央さんなら応援したい。それ以外は初対地見て見えそう、51歳主婦、大河で忙しいはず、54歳主婦、など。確かに今は徳川家康役に没頭しているでしょうから結婚はなさそうでしょう。 9位には同票で、長瀬廉、キングプリンス、と中村凛也、36、が、グループに残留する長瀬は、北川悦里子脚本のドラマ、夕暮れに、手を繋ぐ、に出演中。ジュニアの時から応援してるから55歳。 主婦最近好きな芸能人だから29歳会社員まだ若いから40歳主婦今ドラマなどで波に乗ってきている時なのでびっくりすると思う39歳会社員など朝ドラを帰りもね二21年年の見習い漁師明君は良かったですしねジャニーズだと恋愛作品によく出るのは各グループで一人くらいって印象 ありません。長瀬さんは恋愛ドラマ人材という気はします。なので、この手のランキングでの伸びしろもありそうです。同じく9位の中村林也は、主演舞台、ケンジトシ、が始まったばかり。顔がタイプだから29歳。パート女の影が全くないから40歳会社員独特の雰囲気が結婚したら変わってしまい。そう39歳。 無職独身貴族のイメージだから30歳主婦、など。中村さんが人気俳優になったのは30代になってから。遅咲きという意味では、15位の高橋一生さんと被りますが、違いは熱愛報道の有無。なんとなく、未だにコインランドリーに通っていそうなイメージを勝手に抱く存在で。 40歳を過ぎて納得のいく主演ドラマを終えた後で共演女優と結婚します。みたいな流れだったらしっくりくる気もします。X ーが来るまでは夢を見させていただけましたら幸いです。音符まだ結婚してほしくない男トップ31位、佐藤健129票2位、竹内隆117票3位、平野史洋、キングプリンス。 95票4位、横浜流れ星60票5位、目黒連スノーマン、58票6位、吉沢明49票7位、斉藤光43票8位、松本潤嵐40票9位、長瀬連キングプリンス。 中村林也27票11位、山崎健二26票12位、中井正宏23票13位、山下智久22票14位、坂口健太郎21票15位、高橋一生20票16位、明石家さんま19票17位、岡田正樹17票18位、玉森祐太、キスマイフト2位、15票19位、北村匠海、山田良介。 平成ジャンプ、岩田豪天、三代目 J ソウルブラザーズ、14票22位、中島健と、セクシーゾーン、13票23位、松下洸平、今田浩二12票25位、福士聡太、竹内良誠、堂本剛近畿キ堂本浩一、近畿傷ズ、11票29位、大野智都 嵐, 嵐、学徒10票、智都嵐、